これさえあればそのキーボード生まれ変わりますベテラとなっておりますがこれどうやって取るんでしょうかね今回は ーー、OK OK、役者、OK、用意スタート、はい、どうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですはい皆さんキーボードって長く使ってますともうめっちゃくちゃ汚くなりませんか私監督のキーボードもめっちゃくちゃ汚いです、まあ、多分皮脂とかほこりとかカスとかねいろいろと調べたところめちゃくちゃいい商品があったので購入してみましたカラ コーーーーラルユニバススダストクリーナーはい、1、2、3、4、5。えー、5個入ったセット販売でアマゾンで購入しました。ちなみにこちらの絵なんですけども、こういう遊び心最高で、スライムが中にですね、入っております。こういったそのスライムクリーナーって結構種類があります。大きい瓶に入ったやつもあるんですけども、あれで使っちゃったら戻すの汚いじゃないですか。というわけでこういった小パックに入ったものを今回買ってみました。どういったものに使えるかというわけですけど、まあ、これですね、もうキーボードに使います。 ないと思うところにこいつをペタッとつけて3から5秒ゆっくりと剥がすこれだけで綺麗になると言われておりますがまさに魔法です果たして本当なのでしょうか 実践です。サイトにはですね、キーボードの他に、車内設備、カメラ、プリンター、電話、電卓、スピーカー、エアコン、テレビ、多種多様なものにですね、このクリーナー使えるとです。はい。で、この製品はですね、安全無毒なもので作られておりますので、安心して使うことができます。なんと甘い香りがするそうで、肌への刺激もないということですね。もうこのスライムでもうパッと綺麗にできれば最高じゃないですか。というわけで、スライムクリーナー試してみたいと思います。ジュルって出てこないかな大丈夫かな 食べ食べ物じゃない食べ物じゃないから。あああ あ, あ, あなるほど。うんベターとなっておりますが、これどうやって取るんでしょうかね。取れる？ああでもゆっくりですけども落ちてくるのか。うわあ お, おあタイムや。お お, お<笑>全部出してこれくらいのスライムまずこちらをです、ね、キーボードにやってみたいと思います。 ままずは今使ってますキーボーボドこちらですこう見ると汚くはないと思うんですけどもああやってるねまあよーく見るとやっぱとは言い難いですよねドアーこう汚いねまずはこちらのほこりを落としますほこりは見えないのですが髪の毛とかも実は入っていたというわけですねこちらですじゃ雨だったからここねグチャー ぐちゃぐちゃはいダメだとちょっと待ってちょっちょっじゃあではちょっと剥がしますねおおまあ元がちょっと汚れたのもあるんですけどもまあ こ, こことかこれ相当汚いよじゃあ剥がしますチゃらーんおおスライムも結構ゴミ吸収してますね3分ぐらいやったんですけどもご覧くださいはいはいはい あとこのね隙間の部分とかねおーいかがでしょうかキーボードに関してはかなりですねこれ綺麗になりますね大満足ですでは次行きましょうはいではですねリモコンを見ていきたいと思いますこちらですね ーーカーですねああ手赤というかなんていうかああ汚いね、まあ、この辺は多分取れないと思うけどもやってみましょうおまあもともと汚い部分に関してはまあしゃあないと思うんですけどはいで次がリモコンテレビのねああ汚いですね先端の部分も意外とねはいおお3から5秒なんですよねおお結構きれいになりました いかがでしょうんうん綺麗綺麗照明機材のやつですねでもこれ使ってないんでも埃がすごいんですよ、うん、これは多分ティッシュで取れるんですけどもあえてこいつでやりますね、うん、はいお、はい、おきれいあいいですね綺麗なリモコンになりましたはいというわけでリモコン綺麗になりました ゴミ持ってこない、ね、はいで急遽なんですが結構汚いのが見つかりましてはいこちらプレイステーション4どこが汚いのかと言いますとこちらですね USB の差し込み口を見てくださいあああああ、まあこの辺の隙間とかねじゃあちょっとやってみたいと思いますやばいちょっと見てくださいピンチですスライムが<笑>埋め込まれましたのでちょっとつまようじで。 汚いゴミとともに綺麗になりましたね取れない部分もあるのですが特にこっち次裏側ですねはいこんな感じですではどこまで綺麗になるのでしょうかかなり綺麗になったと思います以上です スライムクリーナー掃除してきました。なんやかんややりましたところ、テレビの画面とかとパソコンの裏回りとか、そのコンセント周りもやりまして、こんな感じになりました。 はい、これぐらい、ゃダダダだこちらですね、5パックセットですねあと4つありますんで、また汚くなってきたら、開けて使っていきたいと思います。こういう小パックいいよね。あまり長い時間やり続けると、取るのが、ね、結構大変なので、3から5秒ぐらい経ったらもうすぐ離さないと、スライムくっつくんでそ、そこは気をつけてください。まあ、それ以外に関しては、スライムクリーナー、ほんと、マジでおすすめです。え、この監督ラボではですね、おすすめの商品、映画やガジェットなどをですね、紹介している YouTube チャンネルとなります。どこだと偏見 ですが、これはぜひ皆さんに共有したいというものをですね、中心に出しておりますので、興味がある方はぜひご覧くださいえ。もしよろしければチャンネル登録、いいね並びにコメントもお気軽に全部見させていただいております。次の動画で会いましょう。<笑>はい、というわけでですね、こちらえパッケージ化簡単に説明したい。はい、かじゃ簡単にご案内。スライムを軽く押しのけ、掃除すに、そう肌への刺激この。 イエーイ